本日ご紹介いたしますのは、私も個人的に非常におすすめしておりますドライブレコーダーになります。こちらはグローバルメーカーでありますバントゥルーがリリースしました待望のデジタルミラードライブレコーダー。こちらのご紹介をいたしますで。私が個人的にこれ非常におすすめだと言っているのは何かと言いますと、デジタルミラードライブレコーダーでありながらも駐車監視特化型の機能を 兼ね備えているということになります。また、こちらは3カメモデルなんですけれども、単なる3カメにしているだけではなくて、この中のインターフェース上でもこだわった駐車監視機能を兼ね備えているというところがございまして、私は非常にこちらお勧めできるドライブレコーダーということで、今回ご紹介をしていきます。実はこちらは、 今、協業させていただいております、ラブーンというドライブレコーダー専用のブログ、また、YouTube のラブーンチャンネルでもご紹介しているんですけれども、駐車監視特化型ということでもご紹介させていただいておりますので、ぜひ駐車監視について詳しく知りたいという方は、そちらの方もぜひご覧になってみてください。で今回私のチャンネルでは、 こちら、おすすめできるポイントについて、今回ご紹介をしていきたいと思います。興味のある方は最後までご覧になってみてください。今、ドライブレコーダーの横に、こちらと、こちら、二つの筐体がついております。で、これは、バントゥルのデジタルビラードライブレコーダーの付属品の一部となっているんですけれども、こちらは、 三カメタイプのドライブレコーダーの第三の車内カメラとなっております。赤外線カメラになります。赤外線カメラが付いているドライブレコーダー、いくつかありますけれども、さらにこちらにも何か筐体があるということで、非常に見慣れない筐体になっているわけなんですけれども、これが今回、バントゥルのドライブレコーダーとして、新しい方式として取り入れた、 あるものになっております。で、このあるものということなんですけれども、名前はドッキングステーションという名前のものでして、これがあることによって、画期的にこのドライブレコーダーの取り付けが非常に楽になっているということが、まず私これお勧めする一つのポイントになります。じゃあ、どういった どういうことかというと、そこをお見せしていきたいと思うんですけれども、今、あえて、ケーブル、このルーフライニングの裏に隠してあったんですが、取り外したんですけれども、このデジタルミラードライブレコーダーに行っている配線というのは、実は、これだけになります。このタイプ C の配線、これだけで、このミラーというのは、今、稼働しているという状態になっております。なので、この周辺に、ハーネスが、 一本しかないということになっておりまして、今までのドライブレコーダーって、このドライブレコーダーのこう上のところ、こういったところに3本ぐらい配線がついていて、ここまとめるのがかなり大変だということがありました。まあ、GPS だったり、バックカメラ、それから電源のハーネス、まあ、そういったものがついていて、まとめるのが非常に大変でしたし、かつ、コネクター式になっていて、配線が太かったりして、入りにくかったり、 で、このトリムを傷つけちゃったりとか、そういったこともあったわけなんですけれども、これはドッキングステーション、ここに配置する。まあ私の場合はここに配置してるわけなんですけども、配線の取り回し等もありますので、そういった都合上で考えて、どこに設置するかっていうのは、まあ決めていただければと思うんですけれども、まあ私の場合は、こちら。車内カメラをここに取り付けをして、ドッキングステーションをここに乗っつけてると。で、こちら。デジタルミラーの 電源配線とこのドッキングステーションとのつなぐこの t y p e C の配線をこのような形で取り付けをしてもう一つこちらは車内カメラの配線になるんですけれどもドッキングステーションとこの車内カメラの配線がこの配線となのでこれ2本だけで済んでしまうということになりますんで非常にこういったトリムの裏こういったところです こういう感じで、綺麗に取り付けをすることができるようになると、ま、いうことで、これが今までのドライブレコーダーではなかった新方式ということで、ドッキングステーションが採用されているということになります。で、ここに GPS も入っていたりします。で、かつ、ここから先なんですけれども、ここから先に関しては、高圧ケーブルにつながっているんですが、そちらの方もお見せしたいと思います。 で先ほどのドッキングステーションから伸びている配線がこちらになります。で通常ですと、このウェザーストリップの裏に配線を隠していくわけなんですけれども、ここにこういった端子がついています。で今までですと、デジタルビラードライブレコーダーの周辺にこういった端子がついていて、非常にまとめるの大変だったんですけれども、 このウェザーストリップの裏に来るように端子がついています。で、この端子がついていて、で、さらに、ここは Y 字型になってるんですけれども、これ何で Y 字型になってるかというと、こちらが駐車監視用のケーブルにつながる配線になってて、こちらがバックカメラに行く配線となっています。なので、このように、ウェザーストリップの裏に、 はい、こんな形でスマートに配線が隠せるということでドッキングステーションが搭載されることによって配線がスマートに設置できるようになったというのが皆様にお勧めできる 一つ目のポイントとなっております。次にお勧めできる二つ目のポイントご紹介したいと思います。デジタルミラードライブレコーダーでありながらも駐車監視特化型のドライブレコーダーを搭載しているということになります。カメラなんですが3カメ式になっております。フロントカメラはこのデジタルミラードライブレコーダーの右側についております。でこちらのカメラのイメージセンサーはソニーのスタービス。 imx335 センサーを採用しておりまして、7層の高額ガラスレンズという仕様になっておりますので、暗い場所においても非常に画質が鮮明で綺麗です。かつ暗視性能が抜群ということで、こちらも後ほどご紹介をしていきたいと思います。二つ目のカメラはリアになりますが、リアもソニーのスタービスセンサーを採用ということになっております。 さらにこちらになるんですけれども、車内カメラに関してもソニーのサービスセンサーを採用しているということで、イメージセンサーには異常にコストをかけているドライブレコーダーということになっております。で、このカメラ自体は赤外線 LED が2個も搭載されているものとなっておりまして、車内の明るさ、不足を検知することによって赤外線センサーが作動して、 鮮明な白黒画像の記録というものを行えるようになっております。まず、それが M3 に採用されていますカメラとなっております。で、この3カメになると何がいいのかっていうことをご存知ない方もいらっしゃると思うので、ご紹介していきますと、こういうことになります。で、今こちらが背面のカメラ。で、こちらが車内カメラ。で、こちらが前方のカメラということで、この 3つのシーンが同時に収録できるようになるということになります。まあ通常ですとデジタルミラーとして使う場合はこういった表示というのはほとんど使わないんですけれども駐車監視として収録する場合後ろ、車内、前ということでこの3つのカメラがあることによってより一層駐車監視時に何かトラブルがあったときに まあ、状況証拠として捉えられる確率というものが非常に高くなるということで3カメモデルが非常に駐車監視特化モデルとしては必須ということになっておりましてこのデジタルミラードライブレコーダー M3 には搭載されている方式となっておりますこのように今これは前になりますでもちろんこういった形で上下 アングルの調整することも可能になっておりまして、でこちらの視野角が150度と、まあ、いうことになっております。右側、左側のピラー感を収録すると、まあ、いうことが、まあ、できるようになっております。こちらが車内カメラになるんですが、車内カメラの視野角は140度となっております。でもちろんこのように 高さ方向を調整することが可能なんですけれども、車内カメラがある利点というのは何かと言いますと、140度の広角のカメラがあるんですが、窓の外を収録するということができるというところが、車内カメラが搭載するメリットとなりまして、駐車監視にも必須のカメラになるということになります。で、しかも赤外線カメラが導入されているわけなんですけれども、暗いところでもこの窓の外で 何が起きているのかということが収録できると。まあ、いうことで、この車内カメラというのは、駐車監視特化型のドライブレイコーダーとしては、もう必須の装備になっているということになります。で、こちらが後ろになるわけなんですけども、普段デジタルミラーとして使う場合は、まあ、後ろのカメラをメインとして使うわけなんですけども、まあ、こちらももちろん、高さ方向調整ができるようになっておりまして、後ろの視野角は、 140度ということで、車内カメラと同じ視野角となっております。まあこれによって駐車監視に特化したドライブレコーダーの機能というものが備わっておりまして、皆様にお勧めできる二つ目のポイントとなっております。もう一つインターフェース、新しい機能が追加されまして、今日気づいたんですけれども、こちらになります。これ、今、 ズームが効いているのがお分かりいただけると思うんですけれども、こちら15段階のズーム、これはバントゥルーのホームページ上で、取説のちょうど一番前のところに QR コードがあるんですけれども、そこから入っていただくと、バァームウェアのバージョンアップのサイトがありますので、M3 のバームウェアをダウンロードしていただいて、SD カードをインストールしていただいて、差し込んであげれば、 立ち上がりますんでそうしますとこういった形でバージョンアップされます15段階のこの調整っていうのは、まあ、車の距離感をこう掴むという意味において、まあ、有効的な一つの機能なんですけど他メーカーのドライブレコーダーでもあるんですけどこのように横に動くっていうのはこれ初めての<笑>機能かなということに思いますこちらですね これ何なのかなっていうのがすごく気になってたんですけど、で、これしかも、この車内カメラでもできます。このように15段階なんで、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15と。で、当然倍率を上げてしまうと視野角狭くなるんで、その分、 これ結構便利なんじゃないですかね。15段階ズームで、でかつ、まあ、こういう感じで動かしていくも の, ものなんだろうと思います。まあ、こういった機能もついたりしています。これ私が知る限りでは初めての機能となっているので、まあ、こういった機能もバージョンアップすることによって、まあ、使えるというところが非常にいいところなんではないかと思います。 3つ目。これは、バントゥルのデジタルミラードライブレコーダーとなっておりますので、インターフェースとしても駐車監視が強化されているモデルとなっております。そこをご紹介していきたいと思います。M3 の駐車監視をもっと詳しく知りたいという方は、別動画の方で動画を出しておりますので、そちらの方ご覧になっていただければと思うんですけれども、今回は主なポイントをご紹介します。でこちらになります。このように、 このバントゥルのドライブレコーダーとなっておりますので、この駐車監視モードというものが3つ用意されております。で1つ目は衝撃検知。2つ目はタイムラプス録画で。3つ目が動体検知ということで、この3つの駐車監視モードが搭載されているということが3つ目皆様に 駐車監視特化型ドライブレコーダーとしてお勧すすめできるポイントになりますで。一つずつ見ていこうと思うんですけれども、一番私がお勧すすめしたいのは何と言いましてもこちらのタイムラプス録画になります。で、これ今オフにしてるんですけれども、まあ、オンにします。で、下見ていただきますと、1fps から 10fps まで調整できるようになっております。まあ、こちらの方に行けば行くほど、 1時間あたりの情報量というのは増えますので、SD カード自体の容量も増やしていかなければならないわけなんですが、1fps にすることによって、1時間あたりの情報量としては減ると。まあ、なので、使用される SD カードの容量によって、まあ、ここは調整していただく必要というのがあるわけなんですけれども、まあだいたい 5fps ぐらいにするのが、まあ一番お勧めできるレンジではないかなということで、私の方は考えております。 でさらに、こちら下に行きますけれども、駐車監視時間というものがありまして、これ、バントゥープのドライブレコーダーなので、このように制限なしまで選べるようになっております。通常のドライブレコーダーですと、12時間もしくは24時間までしか選べないものが多かったりします。 で、制限なしによって何がいいのかって言いますと、制限なしのメリットは何かということになるわけなんですけれども、バッテリーの電圧にとらわれずに、駐車監視優先で動画の収録ができるということになります。考え方にもよるんですけれども、私はドライブレコーダーに求める機能として、駐車監視というのは、 かなり優先順位としては高いので、まあ、そういった意味からやはり制限なしというものを選びたいと思っているわけなんですけれども、まあ、そういった方にとっては、もうこの制限なしというモードは非常に重要な機能となっております。で、時間をある程度リミットをつけてしまうと、どういうことが起きるかといいますと、途中で駐車監視が切れてしまうということになります。まあ、タイマー付きになっておりますので、夜車が 何が起きるかわからないといった状態の中で、4時間とか8時間だと足らないといった場合があるかと思うんですけれども、制限なしにすることによって、無制限で駐車監視を行うことができると、いうことで、こういった機能が入っていることから、駐車監視の特化型のデジタルミラーということになります。で、こちら、衝撃検知。これよくあるタイプのものですし、以前ご紹介しました、 クラウンのドライブレコーダーにも入っているタイプのものなんですが、衝撃を検知した後に収録されるといったタイプのモードになります。で、1から5までこう調整できるようになっております。これ後ほどデモ画面ご紹介するんですけれども、まあ、こういった調整ができるようになっております。で、もう一つはこちらです。動体検知ということで、このバントルのドライブレコーダーは胴体検知機能を持っております。で、このように低、中、高ということで、 感度の調整ができるようになっておりまして、かつ、先ほどのタイムラプスと同じで、4時間から無制限まで調整することができるようになっておりますので、まあ、バッテリーの寿命を優先したいのか、駐車監視の収録の方を優先したいのかによって、ここの調整というのが変わってくるということになります。ここも後ほどデモ画面をご紹介していきたいと思います。で、もう一つだけご紹介しておくと、この低電圧保護というものがついておりまして、 通常ですと高圧ケーブルに備わっている場合があるんですが、このバントゥーのドライブレコーダーは、このデジタルミラーのシステムとして、このような形でバッテリーの電圧カットオフ値設定というものが設けられております。通常は車の補給バッテリーを使って駐車監視をするパターンがほとんどなわけなので、車に乗り込みたい時にバッテリーが上がってしまっていると大変です。 なので、このように電圧のカットオフ値設定ということで、11.8 から 12.4V まで設定されております。で、この上は今のバッテリーの電圧値。で、実は私は保機バッテリーから取っているわけではなくて、補助バッテリーというバッテリーから取っております。これはもうすでに日本ではまだあまり導入されていないんですが、韓国中国、それから台湾、そういった 陸地が非常に狭い地域で車が多い社会とかですと路上駐車が多かったりする場合があるので駐車監視が普及していてよく使う機能となっているので補助バッテリーというものが使われるということがあるわけなんですけれども日本の場合ですとまだ補助バッテリーというのは使われていなくて補機バッテリーということになっておりますなのでこういった形で補機バッテリーのバッテリーを守るということでこのような形で 電圧ののカット落ち設定というものが搭載されております、まあ、駐車監視の詳しい詳細は別動画の方でもご紹介しておりますので概要欄の方にリンクを貼っておきますので是非ご覧になってみてください、はい、それではこちらの3つの駐車監視モードがあるわけなんですけれどもデモを行っていきたいと思いますでまずはこちらのオーソドックス一番オーソドックスな衝撃検知の方のデモを行ってみたいと思いますでここをオンにします で、ここはもう感度オンにしておきます。で、一度、パワーボタンをオフにします。で、衝撃検知の場合は、このようにミラー型ドライブレコーダーの電源が落ちるようになっております。で、この状態で、 大気電流が少なくとも流れているわけなんですけれども、衝撃を受けた後に動画の収録が始まるようになります。そこをご紹介します。でまずは、このドアから、ドアの衝撃で試してみたいと思います。もう一度やってみたいと思います。 分かりいいたただけけ方も多いと思うんですけれども感度を5に設定していたとしてもドアの衝撃程度ですとこのように収録が始まりません正直言って、まあ、なので動体検知ってあまりおすすめ実はしていないんですけれどもこのようにドライブレコーダーを直接叩くことによってこんな感じで衝撃が加わると立ち上がります 今ここを見ていただくと、ここがオレンジになっていると、今、収録している状態になっております。で、この動体検知っていうのをあまりお勧めしない理由っていうのは何かと言いますと、衝撃がかかってからの収録になってしまうので、衝撃がかかる前の状態、その前後の状態っていうのがわからないので、何で引っかかったのか、どういった衝撃が加わって、 収録されたのかっていうその原因系が状況証拠として取れないことがほとんどであるということです。まあそういった理由から衝撃検知っていうのはあんまりお勧めしていないんですけれども、ただいいところもあって、待機時の電力量の消費が非常に少ないので、ドライブレコーダーとしての負荷もかかりにくいですし、置きバッテリーとしての負荷もかかりにくいということで、まあ純正でも採用されている例が多いということで、 こちらのバントルのドライブレコーダーでも採用されているとまあいうことになります。次に動体検知のデモをご紹介していきたいと思います。こちらなんですけれども、既に収録してあるんですが、このように私が今後ろにいるんですが、これ、車内カメラで動体検知をして収録を始めているということになります。バントルのドライブレコーダーは、フロントカメラとこの車内カメラのみに動体検知機能が搭載されていると思われます。 リアに関しても実際に私自分でこう動いてみて作動の確認したんですけれどもリアカメラだけでは動体検知というのは、まあ、作動しなかったと、まあ、いうことから、まあ、そのように思われますでこの動体検知のいいところというのは何かと言いますと人間であるとか動物であるとか動いているもの、まあ、車もそうなんですけどこういった動いたものを動いているものを検知した後に収録を始めるので 状況証拠が非常に掴みやすいということになります。先ほど衝撃検知の時は、衝撃 を, 衝撃を受けた後に収録されるので、前後の動画がないとなかなか原因系っていうのは掴みにくかったんですが、この動体検知というのはこのような形で、何か動いているものがないと収録が始まらないので、まあ、そういった意味から状況証拠としては掴、まあ、みやすいというメリットがあるということになります。最後にタイムラプス撮影のご紹介です。 でこちらなんですけれども、このように見ていただけるとお分かりいただけると思うんですけれども、これ今、車内カメラから撮っている状況なんですが、タイムラプスですと、バッテリーが持っている間は、このような形でずーっと動画の収録が続けられるということになります。ですので、状況証拠というのは確実につかめるということ。なので、こちらの駐車監視、 タイムラプスによる駐車監視を一番はお勧めしているということになるわけなんですけれども、車内カメラがあったら、車の側面から後方にかけて、カメラで状況証拠を取るということが、まずできるということになります。でさらにで、こちらがリアのタイムラプス撮影の動画になりますけれども、後ろを映し出すこともできます。で、このように、前も 映し出すということができますので、一つの時間のくくりの中で、三つのシーンの状況証拠を収録するということができるわけなので、万が一車に何かあったとしても、状況証拠が特定できる確率というものが非常に高くなるということから、タイムラプス撮影というのを非常にお勧めしているとともに、三カメモデルのカメラというものが 非常にこう駐車監視に有効的であると、まあいうことで皆様にお勧めできる三つ目のポイントとなっております。はい。四つ目皆様にお勧めできるポイントということで、この、これはバントゥルのドライブレコーダーになりますので、非常に鮮明に動画の収録ができるということになります。まずは昼間の動画の収録をご紹介します。で、まずこれ、 見ていただく注目ポイントとしては、これからトンネルに入りますので、明るいところから暗いところに変化した時の画像を注目してみていただければと思いますで。通常のドライブレコーダーにありがちなのが、明るいところから暗いところに入ると、黒つぶれを伴って周りの周囲の状況が収録できにくい ドライブレコーダーがあったりするんですけれども、これは暗いところでも周りの状況というのが非常に鮮明に映っているのがお分かりいただけるかと思います。また、今度暗いところから明るいところに出るところになるんですけれども、このトンネルの境目のところです。でこういったところで白飛びが出る場合があるんですけれども、このバントゥルのドライブレコーダーは白飛びも非常に抑えられておりまして、HDR 機能がしっかりと働いている ドライブレコーダーとなっているのがお分かりいただけるかと思います。次に夜間の収録動画のご紹介をいたします。まずはフロントになります。まずこちらフロント側なんですが、フロントはこちらなんですが、1440p ということになっておりまして、2K 相当になっております。で、車内カメラ、それからリアカメラに関しては、1080p のフル HD 相当となっております。で、かつ、これ、 imx-335 の335というイメージセンサーを搭載しているとこも、しているということもあって非常にもう全体的にくっきりと鮮明に夜間でも非常に明るく映っているのがお分かりいただけるかと思います。しかも対向車のヘッドライトで白飛びが非常に気になって周囲の状況も確認できないぐらい眩しい収録動画になっていることが多かったりするんですけれどもこれはしっかりと白飛びも抑えられていてかつ黒飛びも ほとんど全くと言っていいほど見られない非常に鮮明な動画の収録がなされているのがお分かりいただけるんではないかと思います。また今交差点の手前のシーンなんですけれどもナンバープレートも認識できているのがお分かりいただけるんではないかと思います。次に後方になるんですが今マイクロバスが止まってるんですけれども 見ていただいてお分かりいただけるように、ナンバープレートもしっかりと認識するほど、非常に鮮明に動画が収録されているのがお分かりいただけるんではないかと思います。かつ、この今回の設置している車に関しては、後ろスモークガラスになっているんで、暗くなりがちなんですけれども、全くそんなことはなくて、周囲の状況もつかみやすくて、鮮明で、 高画質になっているで。こちらは 1080p のフル HD となっておりまして、かつソニーのイメージセンサーが搭載されておりますので、白飛び、黒つぶれ等もなく、非常にくっきりと鮮明に動画の収録がなされていて、状況証拠として捉えるという意味においても、十分な画質を持っているということがお伝えできるんではないかと思います。はい。ってことで、今回はこちらのバントゥーからリリースされました。 ミラー3、M3。デジタルミラー3カメタイプのデジタルミラードライブレコーダーのご紹介をいたしました。こちらのドライブレコーダー、とにかくデジタルミラードライブレコーダーなんだけれども、3カメタイプでかつ駐車監視特化型のドライブレコーダーが搭載されているということがお分かりいただけたんではないかなと思います。で、また駐車監視特化型 ドライブレコーダーということだけじゃなくて、しっかりと常時録画においても、高画質な動画が収録できるドライブレコーダーになっているということもお分かりいただけたんではないかと思います。こちらのドライブレコーダーなんですけれども、より詳しい駐車監視について知りたいという方は、ラブーンチャンネル、またラブーンブログの方でもご紹介しておりますので、ぜひそちらの方も ご覧になってみてください。また最後になりますけれども、こちらの商品、動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味のある方はそちらのページの方もご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。